スピード感半端ねえぜ新作の COD が出るタイミングでいつもなんか今作は街が強いとかいろいろ街が強いだよね街が強いって言われるんだけどその多分ね街が強いって言ってる人は打ち合っちゃいけないシチュエーションで打ち合いに行っちゃってると思うんだよね ノーおー<笑>どうも皆様、こんにちは、グリードです。えー、今日もね、コールオブデューティーバンガードの PS5 先行ベータやっていきたいと思います。今日はね、あの、BAR を使っていくんですけど、皆さん、動画ね、ぜひ高評価ボタン、グッドボタンよろしくお願いします。なんか、高評価が多いと、あの、YouTube のおすすめに流れやすいみたいなんで、ね、ぜひ、今まで押してなかった方はぜひよろしくお願いします。OK? カスタムはね、まだ、お試し中だからいろいろ、ちょっとよくわからないけど、とりあえず、今のカスタムどうかな。でもね、このね、BAR 結構バレルとか、いろいろ強そうなのつけるとね、ブレがすごい増えちゃうから、その辺がね、ちょっと加減が難しい。よいしょ。パンチでこなこなにしていく。あれかないや、いいね。高威力 AR、最高です。登ってくるかな槍が回った そのまま奥に逃げたかなスターン、たぶん当たると思う。この辺、敵マジでね、多分奥で湧いちゃってるわ、これ。やばすぎでしょデスマ シ, ースマシーン、デスマシン。ちょっ、なにな 何, 何<笑>ちょ今、自爆しそうになってたのか。オ OK、OK、トリプオッケー なんかわっ足音で足音したから適当に打ってみたら当たりました<笑>危あぶねマジ今状況が全くつかめんかったなんか視野角低いからねちょっといまいちね状況がね普段と比べて判断が悪いんだよねどうなってるこれえー、えええええ おーなんかやっぱいたね。建物どっかいたわ、近くに。うん、平行空けしてる。これはモダンオフェアに待ったわけだね。あと、コールドボーか。やっぱ、まずは、まあリ、リスポーンちゃんと覚えていかないと、正しくは、うまくは立ち回っていけませんからね。これはもっとぐるっと回った方が良さそう。ルルこの辺覗いたらやれるやろ。もっと左から撃てば、 いいんじゃないですかこれエリア来いおさらに左外周あるのかオッケーリスポーン買ったかなこれリスポーン買ったな多分右から来るやろここで待ち構えても良さそうだなオッケーオッケーオッケーオッケー ちょっとね、そう前回のコメントで一応画質が悪いっていうコメントあったんですけど、ちょっとね、今僕は PS5 の PS5 本体での録画機能を使ってるから、PC 版で録画した COD とはちょっと画質がね、ちょっと違うから悪いんで、そこはご了承ください。PC 版がね、ちゃんとベータとか始まったら、今まで通りの録画方法でやるから、そしたら多分結構いつも通り綺麗な画質でお届けできると思います。 はい強いやっぱダメージ正義んだこれスモークかスモークじゃないのか な, なんだろうこれ艦隊 UAV 出されちゃってマジで分かんねえなこれあ落ち着いて落ち着いてエリアはこっちに動いております多分センター脇だからこれセンターから覗こうぜ裏取りしてくるやつもいるだろう 4枚目いる弾が足んないかまあ十分十分十分すごい弾幕だな敵のまだいる ?OK 火炎放射器出たね味方は完全に後ろ脇だと思うんで OK ワンちゃん出たね ワンチャン出したからちょっと前行くか。あー、マジここで死んじゃいますカウンター UAV を無効化するパークがあるはずだけど、ちょっとまだどれかわかりましん。今のダブルキルなのトリプルキル、ワンチャンキル入りました。ナイス。撃たれてる。あー、そこか。よしよしよし。多分エリアの正面側から敵来ると思うぞ。あー、ワンチャンが。ワンチャン思ったより弱いんかな結構すぐキルされてるイメージだな。あ、死に来てるな。死に来てるな。 トリプルキルいくあー、弾なくなったかよし、こっから多分近距離戦多いから、開放しなきゃいけーオッ OKOKOK 完璧な動き、これ。立ち回り完璧ですよしよしよし。ねこれなんか、ジャガーノンムトみたいに体力がちょっと硬くなってるんで、これでタンク役しましょう。うん。強えあははは無敵やん、こんなん。待って、これリスポーン飛んでるな。僕の後ろで湧いてそう。 これ届くんかないや、届いちゃうんだけどマジですかああこれで、これ体力いく、いくつぐらいなんだろうな結構、もろぐらいしてたけど、だいぶ硬かったな。うぅ強い。OK? フラグなんか今作に、ね、フラグのこの動作が結構遅くてあんま出す気にならないんでねフラグをオッケーナイスおー70キロ新作の COD が出るタイミングでいつもなんか今作は街が強いとかいろいろ街が強いだよね街が強いって言われるんだけど街が強いっていうのは なんか僕から言わせてもらうと、どの仕様にも街が基本的に強いし、FPS 大体街が強いから、で、そもそもね、そもそも、その、多分ね、街が強いってい言ってる人は、撃ち合っちゃいけないシチュエーションで撃ち合いに行っちゃってると思うんだよね。もうこれは、だってトッププロですら、そういうミスをする時が多々あるから、ね、ここは打ちゃっちゃダメだけど、あすごいブレちょっとね、顔出しちゃって、 死んじゃうみたいな多分ねそういうた戦い方をしちゃってると思うんだよねそ う, いう言ってる人は別にあのモダンオフェアのエンジン系はこのスライディングキャンセルとか飛び出し打ちがあるから比較的待ってる敵に対してかなり強いんだよね逆に言うと待ちがよかなり弱いまであるちゃんと飛び出し打ちとかね使いこなせれば強い強い まじ s f g の距離全然余裕で勝っていっちゃうんだけどこれほらトレポキャロ4発いける強っノーおついよなんだーーな何何何何何何何えっ見えてないの君には ダブルキル、デミーは t o ドーシン、 <音声>強すぎーあれトンプソンアイアンサイトの方がいい気がするこれ<笑>サプレッサートンプソンこれはナイス マジ50発のドラムマガジンの強さが半端ねえクククおっちいねえついよついよポンプソンついよ 消えちゃう。これ当たるぞ。右角にいるんやろ、okay、で、リスポーン変わった。ちょっとこの距離無理があるかな。スマシーン使っちゃおうか、この距離なんか燃えてる燃えてるああ火炎瓶まさ、マジで火炎瓶使ってくる。モルトフ出してくるビータ版で出してく る, てくるとんでもねえブレだな、相変わらず。 やっぱ脳型が一番ブレない気がしますねホントに<笑>ナイス戦車なんか椅子がガタガタしてたクレッオ<笑>ーケーああ、スピードか半端ねえぜやばいうわ<笑> o o o o h